皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。先日ですね、スタジオグラフィックスさんというところで開催したタイムラプス撮影セミナー全4回ですね、はい、行いました。まずはそのセミナーにですね、ご参加いただいた方、どうもありがとうございました。またこういったセミナーを行うと思いますんで、まあ、次回やるときはちょっと内容を変えると思いますけどね、またご参加いただければなと思うんですけども、 さて今日はですね、えー、そのセミナーの中でいろんなことをお話しさせていただいたんですけどやっぱり、ね、話し切れなかったことって結構あるんですよでそのセミナーではダヴィンチリゾルブっていうですね動画編集ソフトを推奨させていただいてそのダヴィンチリゾルブを使った動画編集っていうのを触れましたダヴィンチリゾルブは動画編集用のソフトウェアカラーグレーディングの 動画用のカラーグレーディング、まあ、色調整ですよね、をするのにすごく適したソフトウェアで、無料から、えー、多彩な機能が使えるっていうことで、まあ、最初からお金払ってやるんじゃなくて、そのダヴィンチ・リゾルブの無料版を作って、動画編集をとりあえず、タイムラプスの動画の、えー、作品作りをやってみましょうというふうにやったんですが、その中で1個、ああ、これ説明しとけばよかったなっていうのがあったので、今日はね、それをご紹介したいと思います。それがですね、ダヴィンチ・リゾルブ、まあ、プレミアとか、 えー、エデュースとかね、えー、ファイナルカットとかいろいろありますけどもどの動画編集ソフトもショートカットキーですねを覚えておくとすごく動画編集がサクサク進むんですよ今日はダヴィンチ・リゾルブをベースにしてですねタイムラプスの作品作り動画編集の作品作りですねをする時に便利なショートカット集っていうのをご紹介したいと思いますついにですねダヴィンチ・リゾルブの最新アップデートによって タイムラプス動画をダビンチリゾルブでは作れたんですけどもその作り方もちょっと変わったところがあったのでそこも触れたいと思いますそれでは行ってみましょうはいじゃあ今日こんな感じでやってみたいと思います でですね、私のパソコンこれ MacBookPro なんですけどねこの A 字ジキーボードなんですよ日本語表記じゃないのでちょっとそこがねもしかしたら若干位置が変わってくることがあるかもしれませんがこれでいきたいと思いますんで、えー、そこ注意でよろしくお願いしますまず、えー、これねダヴィンチリゾルブの 17.4.2 なんですけども以前にも ダヴィンチリゾルブを使ったタイムラプス動画の撮影方法じゃねえや、タイムラプス動画の作り方っていうのをやったんですけど、なんかね、仕様変わったみたいなんですよ。そこからお伝えしたいと思います。まずメディアページを開きます。まずメディアページを開きます。で、まあ、今回あの、ダヴィンチリゾルブのソフトのちょっと細かいところともうすっ飛ばしていきますんでね。ご, ご了承ください。えっ、ー、と、以前はここから、例えば、 こういうふうに読み込むと、まあ、この時点で、なんていうか、こう、連番ね、1、2、3、4、5、6ってこうやって、えー、ファイル名が振ってあれば、連番のシーケンスファイル、そのタイムラプス動画っていうふうに認識してくれたんですけど、なんかね、認識してくれなくなっちゃったんですね。これね、スタジオグラフィックスさんのセミナーでこれが起こって、え っ, ってなったんですけど、あの、解決、なんかね、仕様が変わったんだって。で、解決策が、ここの点々点あるじゃないですか。 これをピコッと押しまして、そうするとフレームディスプレイモードっていうのがあるんですよ。これ、オートとインディビデュアルとシーケンスってあります。で、インディビデュアルはこの一枚一枚として認識するってことで、シーケンスは連番ファイルとして認識するってことです。これにチェックを入れると。いう風にすると、これがタイムラプス動画として認識されるようになります。これもうこのままタイムラプス動画になってるんですけどね。 ちょっとデータが重たいのでカクカククしてますけど、はい、タイムラプス動画が例えばカメラの中でね、えー、作る機能がないとかっていう人はこうやって写真を読み込んでダビンチリゾルブで動画にするっていうことができるんですけどその時のまあ読み込みの仕方がねこういうふうに読み込みますよという感じではいまずこれ1つお伝えしておきますでですねここからショートカット、えー、入っていきます はいでですねまず A で選択モード、こうやって選択できます。で B でブレードモードですねで。これ拡大します。ブレードモード。えー、ここでちょん切り対応っていうような感じの時ですね、えー。ブレードモードになります。はい、この A と B で、えー、選択、ブレード、えー、カットしてちょん切れるっていうのが変わってきますね。このまず A と B ですね。 次に1コマずつ進むときはこの矢印で押せますよとそれからオプションを押しながらこの動画 C クリップを選択して上にずらすとコピーができますコピーしたものを例えば1コマずらしたい時っていうのがあるんですけどもこれ上と下のクリップは同じものなんですけど上のやつだけちょっと1個ずらしたいという時はこのコンマを押すと1文字1個ずれますこうやって。 これなんかずらしてね、比較名合成したいときとか、野鳥、鳥の影を消すとかっていうときに使ったりするんですけど、オールとえっ、ー、と、オプションを押して、えっ、ー、と、マウスのこうスクロールとかね、を押すと、まあ、これ、Mac のトラックパターンで、ここ、2本指でこういきますけど、こうすると、この尺がね、変わります。もっと大きい尺で見たいときとか、少ないときとかあるじゃないですか。それにこうやって、普通はここでこう、伸ばしたり、 縮めせたりすするんですけどちょっと面倒くさいのでこのオルト・オプションを押しながらこう尺を変えるっていうのができます。はい、で次がですねここにあるのが今私がインストールした音楽なんですけどちょっと聴いてみましょうか。 ちょっと分かりやすく、ちょっと分かりやすく短くしますよ。b でブレードボードね。でここあここのスペースを選択してこうやってデリート押すと詰まりますからね。はい。 まあこういう音楽なんですけどえとこの音楽に合わせてこう動画を切り張りしていくわけですよでこの時にこう大事なのは拍な」んですよね「えいえいえい」とかあとや今リズムで撮っちゃったけどあ違う違う頭でいくとこうか これで、動画切り替わったらかっこいいわけですよね。で、こう音楽聴きながら実際、尺を合わせていくんですけども、まず、この尺の合わせ方なんですけども、これすごい長いじゃないですか。もっと短くギュッとしたいというときに、えっ、ー、と、コマンド R かなで押すと、これ、速度変更っていうグラフが出てきます。で、この端に寄っていくと、 この速度変更って書いてあるこの帯ですねここの右に行くとこういう矢印で行くんですよこれ下に下げたらまた違うやつになっちゃうんで気をつけてくださいでここの上の方に持ってってこの矢印になった時にこういうふうに短くしていくと早送りになります今ここにで 208% 出てきましたね例えばこうここまでの 動画にしたいというふうにすると、えー、この今のコマンド R を押したこのクリップでここにカーソルを持ってってクリックしたまま短くするとっていうふうにするとあんだけ長かったクリップが今 481% 早送りになりましたうんすごいですねというようなことができますこれ あのこれ以外のやり方もあるんですけど、こっちの右側にね、このインスペクタっていうところをクリックすると出てくるんですけど、ここの中に速度変更っていうのがありますから、文字をクリックするとこ出てきます。で、これで同じような作業がこうできるんですけども、まあ、そうは言っても、もっと直感的にやりたいんで、えー、このコマンド R、多分コントロール R かな、Windows は。これで、この上の方のカーソルで自由にこう直感的に操作ができますよと。 もともとはねこういうすごい長い動画だったわけですよこれ30秒ぐらいある動画だったんですよねで、まあ、こんなに長く見せたくないっていう時に使うテクニックですねで次はですねこの音楽に合わせて クリップを切り張りしていくときに、えー、有効なテクニックなんですけど、マーカーっていうやつです。えー、M を押していきます。まあこ の, このスペースキーでね再生するんですけど、再生したときに M を押していくと、えっ、ー、となんだ、マーカーが打たれていって、そこに合わせてま動画の縮尺をこう当てはめやすくなってくるんですね。やってみましょう。Hey。 もっと細かくやりたいなと思ったらこういうふうに、まあ、リズムゲームみたいなもんですよねでこうやって印つけとけばあとはこう動画をねはめていくときに、えー、コマンド R を押して最初のクリップはこの長さでいいなとで次のクリップは次のクリップはあこの辺の長さにしとこうかなで次のクリップは これかな次のクリップもこのぐらいにしとこうかなみたいな感じでできるわけですがそうするとあここなんか ス, スペース隙間上がありますねはい詰めそうするとあ切り返すとこ間違えましたねまあこうやって 自分の切り替えたいタイミングで、えー、音楽を追加できるということですね。で今間違ったので、私間違って裏でやっちゃったんですね。でこれマーカーはこうやって消せますから。こういう感じで消せますの で, で。もう一回ちょっと頭から裏じゃ、今裏のリズムでやっちゃったんで。やんと。 こうですね。こうやったらああこのあこいつはここでいいのねとこいつはここでいいのねとでこいつはもうちょっと長くしましょうかみたいな感じでね、はい、こうするとまあ早送りすれば切ることなく余すとこなくこうクリップが全部使えるっていうことですね。 こういうテクニックがありますの で, で、えー、と今の画像なんですけどこの小っちゃい枠じゃなくて大きい枠で見たいってなるじゃないですかコマンド F、えー、だからコントロール F ですね Windows はでこの全画面表示で見ることができますこれねあのなぜかねプレミアとかはねこの全画面表示のショートカットがないんだよねダヴィンチは一発で出てくるんですけどねはいというのがありますまたコマンド F で戻れますはい 今コマンド F で全画面表示できましたけど P でもできます。スペースキーでこう音楽の再生っていうのができますけども実は L でもできます。なんか今カクカしましたね。で K でストップ J で巻き戻しっていうんですか逆再生ができます、はい。これもなんか細かい設定するときに楽ちんですね。 まあ、コマンド Z で戻る。あ、間違っちゃったと思ったらコマンドシフト z で元に戻れます。はい。で、あと、このクリップがあるじゃないですか。クリップが、このクリップもうちょっと太くしたのときはシフトを押して、もうスクロール。まあ、あの、マウスのクリックリでもいいですけど、押すと、こう、大きさが変わります。なので、このクリップどんなんだっけっていうのがこれで見れるわけですね。はい。えっ、ー、と、こう今、こういうふうになんかタイムラインがあって、こう、なんかうまいこと、えー、 調整できないないみたいな感じでこうオプションをしながらこうスクロールしたりしましたけどシフト Z でこの一番長いこのタイムラインに合わせた縮尺に変えてくれますだからこれがもっと短いとシフト Z を押したらこの一番長いのに合わせた長さになるってことですねだからこうオプションを押してクリクリとやって大きくしちゃったあ全体見たいなと思ったらシフト Z を押すとまたこういう風に 全体感が見えるような尺に変わりますまたこの、えー、とコマンドウィンドウズはコントロールですねコマンドを押しながらプラスでこういうふうに大きくもできますしマイナスにもできますっていう感じですねだからえっ、ー、とオプションを押してをスクロールでもできるしコマンド押してプラスマイナスでもできるしそれからシフト Z で尺を合わせることができるっていうまあこの、えー、3つのショートカットができます あとはこの動画がね、まあ、今もたまにこうカクカクしちゃいましたけど、ちょっと動画重たいなと思ったら、編集時だけその軽いファイルを作るっていうことができます。ここで右クリックを押すと、最適化メディアを生成っていうのがあります。でこの最適化メディアを生成っていうのを作ると、もともと重たいデータだったとしても、この動画編集の時だけ、この動画編集に差し支えない画質のものに 軽いデータに変えてくれると。で、書き出すときは大きいデータで書き出せますよということができます。まあこれちょっと最適化メディア作るのに時間かかるんですが、こうエフェクトとかどんどん書けていくと、えー、なかなかね、この動作が重くたくなったりしてくるので、そんなときにこの最適化メディアを生成して、えー、動画編集をすればサクサク編集ができるようになります。まあ、パソコンのスペックはちょっと足りないとか、 まあ、4K から 8K になった時に 8K タイムラプスで回す時にさすがにちょっと厳しいなっていうことがあると思うのでそういう時はこの最適化メディアを使うとサクサク動画編集ができると思いますはい終わりましたねでこれではい止まりませんピー止まりません今カクンって言ったのはないでくださいブレたんでしょうね<笑> はいということで、えー、こんな感じでですね、えー、動画編集覚えていくとすごい楽ちんのサクサクと動画編集ができると思いますのでこういうことをやりながら、えー、タイムラプス動画を作ってみてくださいはいありがとうございました以上でございます、えー、この動画編集のショートカットですねダヴィンチリゾルブ以外もプレミアでもファイナルカットでも同じような 設定ががショートトカットがありますだから、まあ、これと同じショートカットどうやってやればいいのかなっていうのを検索してやっていただけると基本的に他の編集ソフトを使っている方もですね、えー、同様にサクサクと動画編集が進むと思いますのでタイムラプスの作品作りに是非活かしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようならバイバイ。したっけねー。